お話にならないレベルですね。どうも、政治いろいろの学部です。当チャンネルでも何度かご紹介させていただいている、韓日ビジョンフォーラム。韓日と銘打っていますが、集まっているのは韓国の記者のみという非常に偏ったフォーラムです。今回、岸田首相が、 初心表明演説を行った10月8日に、この韓日ビジョンフォーラムも開催されたそうなのですが、参加された指揮者の皆さんは、どれもこれも陽日発言ばかりで、問題の本質を正面から論じている意見は見当たらなかったようですね。それでは記事を部分引用しつつ紹介したいと思います。まずは、チンチャンス。 世ン研究院日本研究センター長のテーマ発表の要約を一部引用します。現在の韓日関係から診断してみよう。韓日首脳会談は2019年12月以降一度も開かれていない。政府当局者間の交流も昨年から減り、今年は局長級2件、閣僚級1件と低調な実績だ。ただ、最近の 韓日国民相互意識調査の結果によると、昨年日本で韓国に対する印象は前年比で改善し、今年は似た水準を維持した。韓流を消費する日本の若い世代の認識が反映されたという分析だ。日本国内の県韓も2019年にピークを達した後、昨年からは停滞している。 喧嘩にうんざりするという日本の国民が増え、メディアも事情努力をする雰囲気だ。岸田首相は安倍内閣で約4年7ヶ月間にわたり外相を務めた経験を基礎に、当時の外交安全保障政策を基本的に維持するだろう。ただ、人権などの分野でアメリカの価値外交を積極的に支持し、中国に対しては 強硬な姿勢を見せる可能性が高い。韓日関係は楽観しにくい。とはいえ、韓日政府は、経岸解決のために、首脳会談を積極的に推進し、韓日米の協力に対する実践的な課題を提示するための努力を継続する必要がある。とのことで、確かにここ最近の韓流ドラマは、 テレビなどで紹介されていますね。私の周りでも愛の不時着やイカゲームなど見ている人がそこそこいます。しかしながら、反流が消費されたからといって、日韓関係が改善されるかというと話は別です。喧嘩にうんざりするという日本の国民が増えたと述べていますが、これは韓国のことなんでどうでもいいという雰囲気になったのではないでしょうか。また、メディアの事情努力って何でしょうか 韓国ドラマや韓国に関する話題を日本のメディアが放送することをそのように言うのでしょうか。であれば、日本人のテレビ離れはより加速していくと思うんですけど、どういう意味で言ったのでしょうか私には意味がわかりませんでした。韓日関係は楽観しにくいという分析はあっていますが、日韓首脳会談をする前に韓国は 国際条約違反状態を是正するという行動に移さない限り会談は無理でしょう。日米韓の協力に対する実践的な課題とも言っていますが、東アジアの安全保障の観点から見れば協力しなければならない部分はありますが、日韓問題にアメリカを巻き込もうと思っているのであれば、それは無駄な努力だと思います。続きまして、新学ス元中日本大使の発言です。 岸田首相は 3A と呼ばれる安倍、麻生、余利の指示を受け自民党総裁選で勝利した。党内では 3A の影響力が残るだろうが内閣の構成においては岸田首相の意思が大きく反映された。内閣構成員20人のうち13人を閣僚経験がない新人にするなど独自のカラーを出そうとした。 岸田首相がこの2、3年間に大きく変わったという分析もある。高知会のスローガンが忍耐と寛容であるだけに、韓国が両国間の懸案の解決の意思を見せれば、日本も協力する可能性がある。とのことで、意思を見せる必要など全くありません。行動してその結果を見せてください。そうすれば、日韓両国の 懸案のの解決の糸口が見えてくるかもしれ ま, せんまた、高知会は忍耐と寛容がスローガンと言っていますが、もともと高知会は伝統的にアジア外交を重視してきましたが、韓国の度重なる態度に忍耐さも寛容さも限界突破しています。期待されては困ります。続きまして、パクチョルヒソウル大国際大学院教授の発言です。 一部引用します。外交安全保障政策は、安倍首相の路線から抜け出せないという約束という意味だ。反面、経済分野では、経済安全保障担当省を新設して、小林隆之氏を任命するなど、変化を図っている。岸田首相は、韓日関係改善の可能性があれば、機会をつかむだろう。鍵は、現局面を打開するために、 韓国政府が果たして動くかだ。とのことで、日韓関係改善の可能性があるとすれば、国際条約違反状態を韓国が是正した時ではありませんか韓国政府はいつも問題の本質に一切触れずに、会談さえすれば何とかなると思っていますからね。どんなに成功な鍵を持ってきても、鍵が本物じゃないと日本の対話の扉は開きませんよ。 続きまして、アン・ホヨン、北朝鮮大学院大学校総長の発言です。日本政治こそ政治工学の最高峰だと考える。韓日間の懸案において重要な要素は国際世論をどう味方にするかだ。特に合理的な立場を堅持してアメリカの心をつかむ必要がある。日本は強制徴用及び慰安婦問題において 韓国が国際法と合意を守らないというフレームを作ったが、これを克服しなければいけない。2019年7月の日本の輸出規制措置直後、韓国政府は歴史問題は分離して接近すべきと反撃したが、1ヶ月後に、韓日軍事情報包括法協定 gsomia 終了を発表し、むしろ韓国が歴史問題と両国関係を 結びつける失敗をしたとのことで、国際世論をどう味方につけるかではなく、国際条約を守りなさい、合意を守りなさい、これだけなんですけどね。もし韓国が国際条約を遵守し、輸出管理においても信頼関係を損なわずに運用できていれば、180度変わった結果になっていたでしょう。 国際法と合意を守らないというフレームを作ったのは日本ではありません。韓国です。続きまして、チェ・サンヨン、元中日大使の発言です。日本の政治工学レベルが高いということに同意する。注目すべきことは、政治工学を否定的にのみ認識してはいけないという点だ。政治工学は生命工学など他の用語と同じく、 価値中立的な学問分野だ。韓国では政治家さえも政治工学を悪い意味で使用するケースが多くて残念だ。日本をはじめとする先進国であるほど政治工学レベルが高い傾向を見せる。岸田首相は麻生太郎前副総理、福田康夫元首相ら元老の意見に耳を傾けるだろう。韓日首脳会談も こうした言論が先に動いてこそ可能とみられる。とのことで、何をたりき本願なことを言っているんでしょうか言論など関係ないです。国際条約違反状態を是正する。これだけです。続きまして、イ・ウォンドク国民大教授の発言です。過去20年間、派閥が自民党内の政治を握ってきた。岸田政権の発足にも、 安倍元首相が率いる細田派が決定的な役割をした。従って、日本の政治権力を分析するときには、依然として派閥を考慮する必要がある。しかし、理念と政策的な側面で、派閥間の差がかなり消えた。安倍、菅、岸田政権の韓半島、朝鮮半島政策に大きな差は見られないということだ。従って、 両国関係の劇的な改善を図るのなら、韓国指導部の決断が重要になる。歴史問題は文在寅政権の任期内に解くことが実現の可能性も高く、後腐れもないと見る。とのことで、国際条約違反状態を是正せよと日本政府は求めているのに、なぜか歴史問題を解決すれば劇的な関係改善となると思っているようですね。であれば、 朝鮮は日本の植民地支配ではなく日本が併合し朝鮮は日本の一部になり、慰安婦は売春婦であったこと、徴用校も募集校であること、竹島は日本の領土であることを韓国政府が、文政権が認めるということでよろしいのでしょうか。だとすれば劇的に日韓関係は改善するでしょう。しかしそんなことをしようものなら韓国は 後腐れどころか跡形もなくなってしまうのではないでしょうか続けて新兵補弁護士の発言です韓日間の懸案に関連し法曹界の基本的な雰囲気は法に基づいてしようというものだ法に基づいて判断するという立場で政治的に問題を解決する力量や感覚はほとんどないと見るべきだ大韓弁護士協会の 日程被害者人権特別委員会でも、立法で問題を解決するまでは従来の訴訟手続きは法に基づいて進めるのが正しいという意見が多い。とのことで、この立法とは国内法のことを指しているんだと思われますが、国際条約というものを韓国の法相会は理解しているのでしょうか法に基づいて判断するのであれば、 条約法に関するウィーン条約の第27条当事国は条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができないをどのように解釈されるのでしょうかというか法送界の基本的雰囲気は法に基づいてしようと言っていますが法送界じゃそれが絶対じゃありませんかねやはり法よりも感情が優先される国ならではの発言なんでしょうかね 続けて、本即表、韓半島平和構築理事長の発言です。すべてのことは結局人がすることだ。その中でも指導者の役割が重要だ。韓日の懸案のボールが我々のコートにあるのは間違いない。韓日間には中国の浮上や米中関係など従来の懸案の他にも大きな未来のビジョンを持って扱う事案が多い。 韓国がイニシアチブを取れば、日本もじっとしているわけにはいかない。司法府の判断を尊重すると言いながら、問題の解決を先送りし、写真一枚を撮るための会談ばかりしてはいけない。一方、先月の自民党総裁選に対し、海外メディアでは失望する雰囲気も感知された。異変を起こすべき時に、現状維持を選んだという指摘だ。 国民と共感して指導者を選べない日本の従来の政治システムでは未来を開拓できないという懸念もある。とのことで過去ばかり見ている韓国に言われたくないですね。韓国がイニシアチブを取れば日本もじっとしているわけにはいかないと発言していますがこれはもしかして韓国はアジアのバランサーでアメリカも中国も韓国を 頼ってくる日が来るに違いないと思っていらっしゃるんでしょうかだとしたらそんなビジョンは未来英語を訪れません。コウモリ外交だということに気づかず、いつの間にかどこの国からも相手にされない国になっていることでしょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか韓日ビジョンフォーラムに参加した韓国の引き者と言われる方々の発言、誰一人として 国際条約違反状態を是正せよと正面から論ずる人がいませんでしたね。こういう日韓関係改善のためにはこうあってほしいという願望しか述べないところを見ると、日韓関係はこのまま先細りの関係になり、いずれ関係の糸がプツンと切れることでしょうね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。